か滅びねえかな俺の名前はキサラギアマツユどこにでもいる平凡なモブだおはよう お, おはようひまわりてらボケが何うん今日もジョルだ<笑>こいつはひまわり幼馴染という立場を利用するだけ利用して順調な俺をもてあそんだ ソビッチ<笑>こいつはコスモス大人の色気を利用して無垢な俺の心をもてあそんだ<笑>アバズレだそうだひまわりの言うとおり僕は生徒会の用事があったんだどうあろう今は私の作戦の時間だよ生徒会は後なのお願いシャラップ とにかく僕は行くから二人で話しててよ生徒会場として下級生にも目を向けた方がいいですしサンちゃんと友達になるのはいい案だと思いますジョーロくんとっさに作戦を変更するなんて君は作詞だなプレイスだまそういうことすか了解す秋の会とコスモスさ<笑>